花や葉っぱが浮き上がってくるようなクローバーの野原を作りましょう。花の作り方はこちらの動画をご覧ください。花びらを丸めるときには鉛筆を使うこともできます。根元からしっかりと巻きつけ、最後に根元のところを少し伸ばしておきます。貼り付けるときはキャップを使わなくても、 四角い紙に貼り付けて作ることもできます葉っぱの型紙を説明欄からダウンロードして栄養にプリントアウトしてください周りの線で切り取ったら八つ切り画用紙の半分のサイズの色画用紙と重ねて空いているところをホッチキスで留めます刃を切る前に 花用の紙バネを作りますまず細長く切り離したら重ねて折り曲げ4等分にします2枚一組にして端に糊をつけたら直角に貼り合わせますそこから互い違いに折っていくと紙バネができます最後は糊で留めます できた紙バネを鼻の裏側に貼ります。紙バネをつけることで、貼ったときに立体感が出ます。のりが乾く間に、葉っぱを作りましょう。葉っぱはまず線のところで、2枚ずつに切り離します。葉っぱ1枚につき1箇所、ホッチキスで留めておきます。留め忘れがある場合は、 この時止めてておいい。ください次に真ん中の線で折って2枚に切り分けます半分に折ったまま線に沿って切り型紙を外しますそして型紙の線を見ながら葉っぱを3つに折り折り目をつけます白いクレヨンで模様を描いていけば出来上がりです 四つ葉も同じようにして作ります。曲がり角が切りにくい場合は裏返して切るといいです。あとは三つ葉と同じように型紙を外し、折り曲げて白いクレヨンで模様を描けば出来上がりです。一枚の型紙から葉っぱが6枚できます。葉っぱや花をたくさん作って茶色い画用紙の上に貼っておきましょう。 八つ切り画用紙を半分に折って、周りを丸く切り取ります。2枚できますから、そのうちの1枚にまず葉っぱを置いていきます。位置が決まったら、のりで貼っていきます。次に、花の場所を決めて、紙羽の部分をのりで貼っていきます。 持ち上げて見てみましょう葉や花が浮き上がっているのがわかりますこれを何枚か作って壁面に飾ります一つ一つ貼るより手早く飾ることができますお花紙の長女と組み合わせて貼ってみました簡単にレイアウトを変えることもできます貼り方や組み合わせをいろいろと楽しんでみてください